愛してるよ初めまして白瀬です僕の初めてのソロライブが決定しました一度きりのファーストライブ白瀬ファーストソロライブ「タトゥータトゥーわがまま g a m a m など代表曲からアルバム曲さらに新曲まで初披露白瀬ソロの集大成がここに 全部君のおかげですまばたき禁止の80分詳しくはオフィシャルホームページをチェック僕の初めてを奪いに来てくださいは